こんにちら、こちら。えー、それではも う,、ね、ちはうんすぐスタートとなります。え、今日は組合一つの開催です。えー、この出雲大社のね、さらに遺跡の本殿の前で演舞できることをメンバー一同感謝し、今日一日全力で演舞させていただきます。よろしくお願いします。 やよいやよった Thank <laughs> you. 逸さん、いあ、伊豆会社、相模文一にしっかりそのチーム名を刻み込んだ2022年度優勝チーム躍動の演武でした。